スケジュールを管理してくれるアプリとか社会人に会いに行けるそのサイトですか、はい、本当にいろんなものが出ているんだなと、うん、て思いましたね何らかのこうアプリやサイトを利用している人はほとんどでしたね太田さんなんかも非常に頼もしかったんですけれども、まあ、こうしたようにこう新しいツールをうまく使いこなす学生がいる一方でやはり、まあ、なかなか自分なりの方法を見つけられなくて焦りとか不安を募らせる学生がいたう緊急地震速報です。